こんにちは、ボロです。今日はですね自由になるべきき方法っていいう話をしていきます。自由になるために何をすべきなのかたった一つの方法についてまとめていきます結論から言うとパソコンを買うことですでなんでパソコンなのかって話ですよねパソコンを持ったって自由に生きれるわけないじゃんって思う方も結構いらっしゃると思いますもう 99% の人が思ってると思います実は何をすべきなのかっていうともう時代的にパソコンで仕事ができる時代になったってこと 僕が言いたいのはこういう風にパソコンで仕事ができる時代に最高スペックのパソコンを持っておくとまあいろんなことができるんですよその中でも今やるべきことって話もしていきますしなおかつそれをどういう風に高いパソコンを買って稼いでいくのか仕事にしていくのかっていう話をまとめていきますで実際何をすべきなのかって話なんですけどももうすでにパソコンは持ってますとパソコン持ってても稼げないから困ってるんですっていう話があると思うんですけども実際やるべきことって3つだけあって何かっていうとラライティンググとプログラミング とです僕がこの3つをもうすごいしつこく言ってるっていう理由は今波に乗ってるんですよね時代の中でもライティングって結構あってただライティングは参入障壁が低い要はパソコン1台何のスペックがなくても全然できちゃうんですよで2番目のプログラミングプログラミングは稼げるだとかプログラミングでフリーランスになれるって話が も, もうちまたすごく話題になってきて競合もめちゃめちゃ増えてきましたプログラミングができるエディターさんデザイナーさんエンジニアさんがもう超増えてきましたじゃあ次に何するの っていう話をすると動画編集かなって 今僕は注目してます動画編集何かっていうともうスマホで動画を見る方法動画が見れるような編集をできる人がすごく今重宝されてます動画広告動画広告が来るっていう風にマーケター界ではすごく言われてましたインターネット広告業界ではすごく言われてるんですけども例えばインスタグラムのストーリーに流れるような広告もそうですし今ご覧になられてる YouTube の広告も動画広告で作られていますそうなってくると動画広告が作れるクリエイターがすごく必要になってくる時代がここ1年で来てるんですけど 正直動画広告を作れる人っていうのがめちゃめちゃ少ないんですよ。 しかも、なおかつ、マーケティングを分かる人が少ないっていうのが現状です。そうなってくると、おすすめなのは動画広告が作れるようになること。で、実は動画広告って、ただのパソコンだけでは作れないんですよ。動画の編集ソフトって5万円、3万円したりだとか、月々5 0 0円だったりするんですよね。それが1点。で、2つ目は、動画を編集するためのパソコン、ハイスペックのパソコンが必要なんですよ。そうなってくると、この動画を編集するためのハイスペックのパソコンがいるっていう部分でいくと、僕が一番最初に冒頭でお話をした、動画編集にはハイスペックがいる。動画編集に ハイスペックがいるってことはハイスペックのパソコンが必要でたった一つ自由に稼ぐために自由に働くために必要な方法っていうのが新しいパソコンハイスペックのパソコンを持つっていうことです。 で、なおかつ、じゃあ仕事をどういう風に取るかっていう話ですよ。動画編集でできますとか、動画編集かっこよくできます。じゃあ仕事がないんですっていう話を結構よく聞くんですけども、動画編集の仕事って取り方があります。それは何かっていうと2つのポイントがあって、1つはクラウドソーシング。ランサーズやクラウドワークスというクラウドソーシングっていう機能を使うことです。これ何かっていうと、インターネット上の求人サービスがあるんですよねで。そこに登録をして、そこにメールをするっていうのがポイントになります。これがフリーランスの営業です。これをやる、やらない、やらない。 やっぱり自由に働きたいと思って自分のデザインだとか自分の動画を好きだと思ってくれる人に仕事をもらいたいっていうふうに思っている人が大半なんですけども実際実績がないやつに仕事なんか来ないんですよインスタに上げたぐらいじゃ絶対来ないんですよ相当うまいやつだと来ますけどそんなに来るわけじゃないんですよじゃあ何をするかっていうと自分でメッセージを送るんですでこれはどういうふうにやるかっていうと例えばインスタだとか SNS に力を入れてる企業っていうのがめちゃめちゃ増えてきまし た, そういった SNS にに力をを入れているる企業にジャブででメールを送るんですこういうふうに僕は1分間のショートムービーでしかもスピードがあるしかもサイレンスに対応できる音声を流さなくてもいい時代ですよねっていう話をしながらジャブを打っていくんですメッセージを送ってメールを送ってど ん, どんどんどんどんやっていくと100件10件ぐらいの確率で結構返信が返ってきますし何か撮ってほしいっていう人がいるんですよねそうなってくるとそこにアプローチをかけて撮影したりだとか仕事になっていくっていうのがあるんで もう SNS に上げたから仕事が入ってくるっていう風に思ってるとやっぱりもったいないですよねで逆にそんなのもしましたともう何千件と送ったのに仕事がないっていう時にはもうあなたのスキルがないとかもしくはメッセージのスキルがないっていう話ですそれをじゃあもうこの動画を見たから修正してくださいよっていう方がいればもしよければコメント欄にコメントいただける僕はその修正しますなおかつもしあなたのスキルが高ければ僕は採用しますっていうぐらいの気持ちで僕は動画を出してるんでよかったら動画編集で伝っ て, 続てくださいと で今日はですね、自由に働くための方法の一つとして、ハイスペックのパソコンを買う。で、ハイスペックのパソコンを買って何をすべきかっていうことを言うと、動画編集をするっていう話をしていきました。で、実際、あの仕事を取るためにメールを打ったりとか、営業というののを、いろんなシステムを組んでいくっていう話をしていきました。で、実際、仕事がなかった時には、もうコメント欄で僕のところに雇われに来てくださいっていう話をしていきました。これれがあれば 稼げるそこそこ自由に仕事ができるっていう話でした今日の動画はですねこういった方であのハイスペックなパソコンを買って動画編集するって話をしたんですけども僕の動画では色々と自由な働き方自由にするために何をすべきかっていう話をどんどんしていきます、えー、よかったらチャンネル登録よろしくお願いしますいいねボタンもよろしくお願いしますまた次の動画でお会いできればなと思いますよかったら次も見てくださいありがとうございましたバイバイ